こんにちは。平成29年9月号の Web TV 阿蘇プラスですえ。朝晩はすっかり涼しくなってきましたね。ここ阿蘇市では9月に入り稲刈りも始まりました。もう少し季節が進むと草原にはススキが広がる秋ならではの風景が見られます。ぜひ秋の阿蘇にもお越しください。さて今回はそんなお出かけにもぴったりの。 10月1日日曜日に開催される阿蘇マルシェを特集しますなんと今回で20回目を迎える阿蘇マルシェ農業・食・自然の3つの観点から阿蘇をアピールしようと始まったこのイベント毎回回を重ねるごとに規模も大きくなりたくさんのお客様にも来ていただいていますまずはこれまでの阿蘇マルシェを映像で振り返ってみましょう 平成24 4年の4月1日記念すべき第1回の阿蘇マルシェではとれたて野菜が並ぶ軽トライチと維新の会が作るお弁当また阿蘇自慢の特産品なども販売されました第4回のマルシェでは維新の会の朝ごはんが現在のプレート方式になりましたこれまでの毎回工夫を凝らしたメニューと 目の前で料理人が作る出来たての朝ごはんが評判となり雨にもかかわらずスタート前から行列ができていました月に一度はお外で朝ごはんがキャッチフレーズのアソマルシェでしたが平成24年7月に起きた九州北部豪雨のためその年の8月以降は開催できませんでした翌年の4月9日 アソマルシェが復活春の爆弾低気圧の影響でまさかの強風と雪それでもお客様に笑顔になってもらいたいと急遽会場を近くの並行した小学校に移し開かれました九州北部豪雨から1年がたった平成25年7月の第8回「アソマルシェ」テーマは「 復興感謝マルシェ復興を願う七夕の短冊やイラストが会場を彩り復興への感謝や願いを込めた赤牛の牛丼が振る舞われました阿蘇マルシェは雨との戦いでもありますこれまでおよそ半分の回が雨の中の開催会場を変更したりテントを張ったりと 雨にも負けず頑張ってきました台風で中止になることもありましたがお天気に恵まれた時には気球が大空を飛んだりまたスポーツとコラボした新しい形のマルシェも開催されるなどアソマルシェはパワーアップしてきました平成28年4月の熊本地震国道や鉄道が寸断され農地にも地割れなどが起き 農業観光業を中心に甚大な被害が出ました熊本地震後初めて開かれたアソマルシェこれまでにいただいたさまざまな復興支援に恩返しがしたいとたくさんのありがとうがあふれるアソマルシェとなりました維新の会の朝ごはんが200名に振る舞われ加盟店舗の産休商品では商品 赤字覚悟で語呂合わせの390円で特産品などが販売されましたマルシェを振り返ると水害や地震また阿蘇中岳の噴火などここ数年自然災害に苦しめられ阿蘇マルシェは復興の歴史でもあったような気がしますそして20回目を迎える10月1日日曜日の阿蘇マルシェは実りの秋大収穫祭。 新米祭りをテーマに開催します維新の会の朝ごはんではお客様の目の前でかまどを使って新米を炊いたりまたお米ソムリエからのおいしいご飯の炊き方野菜ソムリエからは旬の野菜や果物を教えてもらったりと食欲の秋にふさわしい内容となっています。他にも牛乳朝の一杯プレゼントや 店舗でのお買い物でスタンプを集めて参加できる豪華景品が当たる毎回好評のスタンプラリーもあります今年度の阿蘇マルシェは次回が最後となりますのでぜひお越しください10月1日日曜日午前7時から阿蘇草原保全活動センター西側駐車場で開かれる阿蘇マルシェ詳しくは阿蘇マルシェのホームページをご覧ください 前回の WebTV アソプラスオンラインショップ阿蘇ものコーナーでは新米の販売予約をお伝えしましたが現在は稲刈りも順調に進み順次発送しています空気や水に恵まれた阿蘇の大自然の中で農家さんたちのさまざまな工夫やこだわりで生産された阿蘇の新米ぜひご賞味くださいまた阿蘇ものホームページでは続々と新商品も登場しています お花からスイーツ雑貨まで充実したラインナップです。中には阿蘇も初出店のお店もありますし、また期間限定でお得に購入できるセール、商品などもありますので、まめに阿蘇もホームページをチェックしてくださいね。それでは9月号の web TV 阿蘇プラスこれで失礼します。さようなら。